どうしたのキスマークつけていいだって恥ずかしいじゃん。大丈夫だよ嫌なの ファンデーション塗ればいいじゃん。いやだ、バレるじゃん、それでも。なんか、キスマークついてる。<笑><笑><笑>じゃあ、俺がつけてやろうかいい。なんでそこ受け入れるのよ。<笑>だって好きな人だから。うん。いや、そうだけどさ、外に出たら恥ずかしいでしょ。あの人、今日は、あの人、キスマークついてるよてああああああ やめてほんとにやめてうん。このまま、お昼寝しよう。はいはいはいはい。あーい、はいはい。はいはいはい、あは ー, あーもしてないじゃんよ<笑>手がつけようとしたでしょ。あなたの胸の中で寝たいね。あう、いいよ、はい、どうぞ。寝なんでよ距離感ある。うん。 大丈夫はい。ねえ、カバーしないでよ。なんでよ、なんでよ。ちょっとうるさいな。<笑>うるさいなじゃないよ。なにもうちょっと本当にやめてよ。<笑><笑><笑>寝てんだよ、静かにして。うん、はい、わかった。はい、寝ましょう。 うるさいなあい。なんでそんなでかい声出すの？うるさいよ。いや分かった。そしたらわかった。しょうちゃんがここに収まるからだから。俺が俺がこうちで。<笑><笑><笑><笑><笑>ははははははは。ふふ。いやだ。なんで？<笑>俺ここがいいんだって。ははははは。いや怖いよ。<笑>怖いよ。ちゃんとぎゅっとして。はい。 ハハハハ何で息するのんで息する の, なんで息 う, の、はい、うんね<笑>うるさい唇でなんかサワサワするからさうるさい絶対すいじゃこうしとこやめてよなんで寂しい 首がないい寂寂しい寂しははははハハはははははハひょにハ 何もうちょっと、首がそろそろね、釣りそうになってきた。知らない。いやいや、だからやめて、ほんとにやめてよ。ほんとにやめてよ。ないよ。うん。約束してん、うん。うん。ここの動きで言<笑> <笑>出れないもう 寝, 寝させてよ<笑>怖いわいいよ翔ちゃんの顔見てねえよ<笑><笑>はいこれあったらいいですよ いやんだ何が嫌なんだよ。は<笑>あ。どうしたのどうしたのああ、危ねえ<笑>危ねえ<ー><笑>何危ない。 危ないって何が分んない。俺の首が狙われてるから